皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月1日、気づいてる人も多いでしょうが、バラムスあたりの BGM が変更になっています。多分バージョン 6.2 のタイミングで変更になったんですかね昔のアトラスとかの動画を見ると、今と全然違う BGM が使われてたりするので、こういうのをいい地味コーナーで取り上げてほしい感じです。 そして今日はいよいよ10周年ということでカウントダウンイベントがありました。住宅村にいるとドラキーマのメッセージが来ないという誤算がありましたので提案広場に書いてみようかなと思いました。今夜の超 DQ10TV で3つのプレゼントの呪文が発表されました。福引き券100枚を配布する場合、50枚と50枚に分けて送ってくるのが苦肉の策だなと思いました。今回の目玉はこの絵日記レンズですね。